自由にうろうろさせてんの。さっきまで殺害せんしてたやつ。ねえ。トラブル防止するんちゃうの。トラブル防止ちゃうの。ちょも使えない。あ。内定はもったいない。もったいないもったいないよ。もったいないよ。資料や。資料や。必要な三つぐい持っとるでしょ。必要あるじゃん。警察に言っちゃうやろこれ。ね。 さ っ, きさっきまで嫌がらせたやつここまで近づけてるわけでしょトラブル防止にならへんやんこんな日の丸つけてこんな右翼みたいな服着たやつをここまで入れてるわけやろこいつなどこがトラブル防止なんいや日のっってとるボックスどたんな<笑>なんで、愛知県警ってどっぷり癒着やな なあ、これずーっとこう何年もこうやってやってたろう。日丸つけとるボクシングのしょったけど な, な, どういったかな。ねえ、こんなにいつも癒着してやってんの。ねえ、ななでやってんの、お前ら金もらってんの。右翼から。昨日丸つけとるボクシングのしょったけどな。<笑>トラブル防しちゃうの。昨日丸つけとるボクシングのしょったけどな、ね。こいトラブル起こそうとしてるで。 のののの丸けけとるるるるボクシシンンングググットけどなな、うんま、ししかもも終終わわっってんの何してててやんんマ何聞いいいこここれれれリリすすすすごごねすごいっすねはははい。はい 新大久保もね、うん、こうやってグリがロゾロついて好き放題やらせててああなやったわけだからトラブル防止言いながらこっちは全然防止せえへんわけやんトラブル防止とか言いながら全然防止せえへんわけやん、うん、こうやって中に入れて威 圧,、うん、威圧させてるわけでしょこれ、何の用事もないのうろうろしてるだけやんねだから自分らトラブル防止言うと口だけやろ こんなさっきまで中国人かすとかって言ってたやつをなんでここにこうやってウロウロ好きなのにウロウロさっきにいっぱい中国人やんないのにトラブル防止やったらさっさと追い出しなこんなん東京やったらありえへんけど あ, ありえない俺の方ね 仲 間, 間, 間なんかおらへんら人来てるのにんの外国人がいっぱいおるとかにかいい外国人に暴力を振るいやつをうろうろさせんなっていうの見てるだけじゃダメちゃんと止めるよ見てるだけじゃダ メ, ゃダメあらかじめ入れなければいいじゃんオラのことは止めるのにさ入ってるじゃん 俺らだってあそこでなんか道を歩くのに歩を塞い時にこっちばっかり塞いで肝心のああいうものを野放しにしてるから警察はダメにる野放しはしなの、ね、あ, あ, ああやってうろうろすること自体があの威圧なわけだから右翼のやり方でそんなこと分かるでしょ警察やったら右翼が前をうろうろするだけで威圧なわけ 今現在ってずっと悪いことして逮捕歴もあるやつやろお な, なんでそんなもんをそんな野放しにしてんの完全に癒着やでこれ癒着こういうことするから国連に怒られんの、うん、警察がレシストを守ってると言われんね ん, ちゃんと。うん どこが公平中立やんのさっきまであんな嫌がらせして嫌がらせしだやつこんなうろうろうろうろなんか、まあ、うろうろさして考えられへんの隔離措置するんやったら隔離措置したらいいじゃあ何時までやる の, あ, あ, るのあいつ帰るまでおるん<笑> さっきまで嫌がらせしてた人をこうやっていつまでもうろうろさして自由ですからとかそのないからありえないからね抗議してる側の自由は何ぼでも制限するでしょ前立ち下がってなんでこいつだけじ自由にできるの 言うんですね、してるよダメなことしたらダメって言うじゃん俺らダメなこと何にもしてないのにさっき道塞いで目の前塞いだ。えったやそよ、ね、山下お前早く帰れよまたほら中入ったほらまたついていくの癒着やん警察のこれ嫌がらせやろ 嫌がな ん, で, うとかもん、うん、でこいつが自由な、うんだろうの自由ちゃうの そんな狭いとこ座られへんって無理、まあね、<笑>やでさっさと帰らせへん何がつきまとい自分が警察につきまとわれてもんん警察に言えや嫌がらせしに来てるだけやもんさっさとあんなタッチ乗って帰らせたらいいんだよ、うん、ん, んでそんな気使ってんの、うん、あんなアホみたいな、うん、警察はちゃんとせえへんから感じて調子乗、うんね 違います、はいこんない え, え年越えたらおっさんのへりつにいちいちつきあうことないのにこが。 お互いちゃうの。なんでもそうやってお互いに言うとあかんねんって。1個もお互いちゃうねん、はい。この人は、こんなにその警察が気使わなあかんような人なの公平中立って何が公平中立なの公平中立って、さっきまで嫌がらせしてたやつを自由にそこに入れるのが公平中立なの外線、うん、やってないでしょ。あ いや、さっきまで嫌がらせの凱旋してたやつを春節祭の会場の中に入れるのは公平中立ってことってない違っうた違うさっきまでやってたやつをいや、違法行為って云んんじゃなくてさっきまで嫌がらせの凱旋してたやつをあん中に入れたらトラブル防止っていう観点からするとおかしいんじゃないだってトラブルを事前に防止するっていう名目でいろいろ俺らのこと止めてたわけでしょ なんで俺らは別に違法行為してないのなんで俺らは止めるけどこれは止めないのどっちも違法行為してないじゃん。ああなんで親切祭でみんなが楽しんでるところにさっきまであの嫌がらせしたやつがドンと座ってたらみんな嫌な気持ちになるでしょっ似ててる。じゃないって 見てる暇があったらトラブル防止っ て, って外に出せばいいじゃんなんでそこはトラブル防止っていうあの言い訳を使わないの全然公平中立違うじゃんだってなんで俺らの時俺らはトラブル防止やとかやってなんか道を塞いだりいろいろあっち行けこっち行けとかでやってるのにこっちはなんでそういうふうにやらないのお願いしたの じゃじゃ出て行けってお願いしたの？これに。違う違うだから警察はこの人に出て行けってお願いしたの？してないんでしょ？ま、誰もしてないでしょ？違う違う誰も出て行けってお願いしてないでしょう？お願いしてたの？俺らにばっかりお願いしてるでしょ？この人にお願いしたの？春節祭で。 中で楽しんでる人の迷惑になるから外に行きましょうトラブル防止のためって誰か言ったの言ってないよ ね, 今 現, いね今現在の状況ってこれこいつがずっと嫌がらせで居座ってるっていうのが今の現在の状況やねんけどちょっかい出してるのはお得じゃないですかちょっかい出してないあの警察と喋ってるだけやちょっかい出してちょっかい出してないじゃんいやだから話変わってるしまってるけど この人が中にいたらトラブルになるかもしれないから外へ出てください協力お願いしますってお願いしたの誰かなんでこの人にお願いしないの気使うてんの右翼に長い付き合いの長い付き合いなの誰かお願いしたお願いしました誰か お願いしてないじゃないですか俺ら。俺らにだけお願いしてどこは公平中立えこっちにはお願いし協力しろどっか行けってお願いするけどこっちにはしてないでしょ公平中立違うじゃん対応違うよね違うでしょ同じかそれもう 状況を見てくれこの状況何この状況って俺が来る前の話よ俺は俺がいない時にそんな感じずっと入れてたんでしょその時に出て行けってお願いした、えー、あ？一 市, 市民として入られてるんじゃないですか一 市, 市, 市, 市, 市, 市民として俺らカウンターに来てたけどなんでお願いされるんじゃない違う、じゃあお願いするのとしないのとどこで区別がかんの、ね、どっちも一市民やんか 一、ね、市民として俺あそこの前にいたのに、うん、こっちにおるなとか向こう側に渡れとかずっと言われてたじゃないだから何もしない可能性があればあ全然言わな い, じゃないで何もしない可能性ってどういうこと何もしない可能性があるのあこいつこいつ犯罪者で逮捕歴もあるんじゃないやチャチャるじゃないでこいつ逮捕歴もあるんやそれ で, い で, それでこいつがやってる外戦って昨日も先週も外国人を襲撃してるじゃないの追いかけ回してるじゃん 煽 っ, てるですよ煽ってないあなたが知らないんだから何も可能性、トラブルが起きる可能性がない犯罪の可能性がないって言うけどこれ昨日外国人ここで歩いてた外国人に罵声を浴びせてるじゃんこいつら昨日やね。それでトラブルの可能性がないってどういうことあるでしょ今はねだから俺がだからさっき俺喫茶店のお茶飲んでたけど。 その前の前話、なんであいつをこいつをこん中に入れてんのってこと昨日いやここから出てきた人に嫌がらせでバスやびてたやつらをなんで中に入れてんのトラブル防止策でつ い, いてるじゃんえついてるからついてたら何なのこいつついてて警察とこいつが中にいたらみんな楽しめないじゃんそんな気使わってんのこの山下のそんな大物なない 山下さんお前そんな大物 な, なんかバッグにヤクザが何かついてんのもう無視ブログではあんだけ偉そうやのにな目の前に敵が来たら無視か目の前に敵が来ても何も言われへんのかなあ なんも言われる、もし。一言も何も、目も見られへんのか。い や, いや。犬山城は 素, 素晴らしいな。犬山城ちゃうや。ん素晴らしいな、犬山城。犬山城が素晴らしいの、お前来たら台無しだね。ああ。 お前が来ることによって、犬山城の周りが汚れるやね。自覚ないの。お前、国策やで。挑発するな言葉言ってやりたませんから、ね、だから、なんで警察がそんな個人の表現内容に介入するの。挑発して、なんでなんか、俺、違法行為してるま、ね、なんか、違法行為してるなんで な ん, んなんでよ何 で, なんで煽っとるあお っ, っとるようん違法かよ煽おるのは違法かよい違法行為かよ煽おるのはうこいつがどれだけのことしてきたと思ってんのん中国人の女の子に嫌がらせとかばっかりしてきたようなやつやで煽おられへんでんでそんな進むと思ってんの俺あおっ た, らいいったなんか 言, 言論の自由ちゃうの 警察はそんなもんにそんんななももに、考えることは自由考えること表現の自由って表現って考えるだけちゃうやろ表現の自由って知らんねやろ勉強せえよ少しはなんで警察がそんな個人の表現に介入できると思ってんだよ裁判やるかいい加減な知識でわ訳の分かんないで言ってくんな、ね、よ またそうやって押 す, 押, す押さないで 押, ない押さないでダメ違法行為さあ体に触れない<咳>なあせっかくの綺麗な犬山城がお前みたいな国賊がうろうろすることによってコロコロや城内のルールは守った方がええな城内のルールってレイシスト禁止しちゃういやー看板がいるうちに何か書いてあったのは気たけどな何看板何が書いてあったの お前目見て言われへんなんであかんって言うの何でそんな警察がそんなこと言うのなんで警察は個人の表現に介入するのそんな法律に基づいてそれ言ってんのあ違法やで警察はそんな個人の表現に介入したら分かってる 城内のルールは守った方がええ場うのルールは守どなおなか押さない。 場ちょっと出てるか気のせいや気のせい気のせいやお前は目も見られへんな目の前に敵がおっても、ね、な大きなこと言うのネットの上だけやな<笑> ブログでしか書かれへんねんな、大きなこと。偉そうなこと言えんの、ネットだけはまさにネットウヨやな、お前いいルルなな。クソネット右翼やな。クソ、だから、なんで表現に介入し。違法、なんか俺違法なこと言ってるの。なんで俺違法なこと言ってる。どうしていいの。ええ、どうしていいの。あ。どうしていい。 何をどうしてる何でそううになる、うんで俺がどんな表現しようか警察に関係ないじゃ ん, んれいやそれをもとでトラブルになるかもしれないトラブルを起こしたやつを逮捕しる誰 が, す誰が起こすのトラブルを起こしたやつを捕まえる誰が起こすてで俺にくのトラブルを起こすやつがいたらそれを捕まえればいいじゃい、うんそうでし ょ, うでしょ暴力行為は違法やろ暴力行行為をったやつを じゃんだけど原因作る人も問題あるよね原因作る人が問題あるってどういうこと原因作る人が問題あったら暴力行為が免罪されるのされないでしょ暴力行為を働くやつが悪いんでしょいやそうと思っただからそれは裁判所が判断することになってそうそうそうトラブル防止やつ言うんやったらこいつはさっきまでずっとこれねこいつさっきまでずっと中国人を罵倒するようなことばっかり言ってたわけ それを春節の会場の中に入れっていうのをトラブル防止しちゃうの原因を作った方が悪いっていうのってこいつがそれの原因になりうるでしょ違いますかトラブルになってないですよなっなってないん な, って な, いなでも今もトラブルになってないやんなんか喧嘩起きてる起きてないよね、うんうん、予防すんのかん喧嘩を起こさせたいのか喧嘩をさせたい の, たいの違うよ俺は自分の思ったことをこいつに言ってるだけ隙間取りやな隙間取りいくかは つきまとえなんだこいつが被害届け出せばいいじゃん迷惑防止条例も何でも被害届け 出, 出させたらいいじゃんね被害届け出すだすればいいじゃんそれで、ね、それで対応しないよ俺は別にこういう話しに来てるだけやからねつきまといっつっってこいつはここからいなくなったら別に家までつきまとくわけじゃないわけだから、ね、こいつはどんだけひどいことやってきたかと思う 放置ししてきたんでしょ愛知県警は今までずっと今回も放置やろ昨日も好き放題さしてたんでしょこいつらは春節の会場から出てくるお客さんに追いかけ回したりするの昨日も黙って見てたんでしょそれが警察のトラブル防止やろ違うの昨日来てないのあなたなんで返事できなくなるの急に いろいろ好き放題言ってきてなんで都合があるのっ返事とできないの要するにちゃんと自分で正々堂々とできないでしょ自信ないんやろや理屈は言いたから理屈はわかんないでしょ理屈わかんないさっきあなた自分で理屈わかんないって言ってた言ってません言ってた言ってません言 っ, ま言ってないいやこれほんじゃ再生しても再生したらそんなこと絶対出てこない出てくるっきって俺が一人で理屈言っててあなたがわかんないって言ったんで。 してそうやからねあなたの理屈が分かりませんっつったのあなたの言う理屈が分かりませんあじゃあ、うん、分かるまで言おうよかじゃいやき聞く必要ない何で聞く必要ないの聞く必要ないのにそっちからなんか喋りかけてくるのやめてくれるこっちの話聞かないのに話しかけてくれるのしゃりかけてるわけじゃんしゃりかけてきてるのやめてくださいってお願いしてるんでだからなんでお願いお願いやめてくださいってお願いをしてるんです聞きませんお断りしますはうぞお、はい、う言ってこないで、ね、いや言いますどうぞおますなんで？ お願いを聞かないと言ってるのは何で言ってるのしつこくいやそれは言わなくて表現への介入やないか警察はそれしたらだめなんだ私が言うのも表現でし ょ, だしんだうでしょあ違う違 う, いうやめてくださいそういうことじゃないってあなたは警察なのだから権力なの力があるわけわかるで公共行政なの行政が権力あの市民の表現に介入したらだめなのこれ基本原則憲法の あ、なたがそのこの 服, 服を脱いでね、普通のおっさんとしてここにいるんだったら別に違う裁判官が決めるんじゃなくてさ先に憲法で決まってんのいいや、さ裁判するんですよ。裁判したら裁判したら裁判官。裁判してもあなた負けるよいやだけどそれ裁判官が決めるんでしょう。あなたが決めるんでしょ。裁判官が決めるんじゃなくて法律が決めるの法律が決ま法律に決まってることに。 裁判すると裁判官が決める ん, めるんじゃなくて裁判官は法律に従って判断するわけ勝手に決めてるわけじゃない、うん、だから法律で決まってるわけだか ら, 泥 棒, したら、うん、泥棒したら悪いことっていうのは別に裁 判, 裁判しないと分かんないわけじゃないでしょで万引きしてそれが犯罪かどうかって別に裁判官に聞かないと分かんないことでもないでしょ万引きの 被疑事実を認めてたら、それが犯罪だっていうことは別に裁判官なんか。持ち出さなくたってできるでしょ、裁 判, をすると裁判官じゃないですかっていう。裁判をかけると、<笑>裁判官が判断するんですよね。ねそうだよそう。それは私今裁判違うじゃん。あなたと俺の判断だ。憲法知らないの。何の判断。あなたと俺の判断でしょ何を判断。 あ何を判断するんですか何を判断ってだから憲法に合ってるかどうか判断できないのなだから何がその憲法に合ってるか行政が市民の表現に介入できるの警察官いや介入してるんじゃなくて私は介入してくださいとお願いしてるだけやめてくださいっていうのは介入じゃんいや違います、ね、やめてくださいって介入じゃんどうしてえどうして。だってや め, やめてくださいって表現をするなってことでしょ介入じゃんいやするなって言ってないじゃないですかえしてもお願いしてるじゃす。するなって言ってないことはしてもいいってこと す, じゃあじゃあするなと言ってないんだねあなたはするなと言ってない言ってないんだねやめてくださいって言ってないやめてくださいとするなは違うんだねいや違うじゃんつまりやめてくださいってことはするなっていう意味じゃないってことね違うじゃないですか同じだよ<笑>なんでするなを丁寧に言ったらやめてくださいだ す, するなは命令ですよやめてくださいも命令系文法はあ そ, うなのそうだよう英語で言ってみれば同じだよ丁寧語じゃないの丁 寧, なめ丁寧語は 言葉ののの丁寧さの度合いを表すもで英語で言ったら「ストッププリーズ」でしょ命令形だそれどっちもやめてくださ い, い, いくださいも命令形日本語の、うん、あなた帰って辞書引いてみなさいいやだから日本だから命令形だって英語に直す英語に直さなくても命令形だからしてどうしてって日本語の文法がそういうふうに決まってんじゃんお願いですお願 い, え お, 願いしお願いだから聞きませんよ<笑> そのお願いすんのやめてくださいこれさ、山下 い, いつまでいるの昨日何時までいたのほら、またそうやってもう無視する自分の…言えることと言えないことだはこいつが昨日何時までいたか言えないのなんでそんなにこいつを守るわけ とっぷり癒着やな、愛知県っなんでその気使ってんの金もらってんのまあ、そんな金があるわけじゃないと思うけど、こいつは 余事ないの、俺にもう4時ないの山下もう帰ろうや飲みに行こうよ あ, あ<咳>飲みに行こうよ みそかつく行こうかお前ほんまヘタレやな何にも言われへんな真のゴミかすやな真のゴミかす国賊売国土やなお、ま、場内のルールは回った方がいいかもよ 刺さってる方向を見て何言っとんねん。いいこクソヘタレ。